どうも皆さんこんにちは、けんです。今回、彼女2人でキャンプに行こうと思ってるんですけど、まあ、僕、まあ、キャンプとか旅の YouTuber なんで、えっと、ソロ用テントとか、たくさん持ってるんですけど、まあ、2人とかそれ以上で使うテントって、全然持ってないんですよね。なんで、今回、田辺スポーツさんのキャンプレンタルサービスを利用して、彼女2人でキャンプデートに行ってみたいと思い ま, ー す, ま, いまーす。ということで、田辺スポーツさんのホームページを SNS していまーす。 トップページに書いてある通り田辺スポーツさんのレンタル料金は業界内で最安値になっていますテントなどのレンタル費用が業界の中でも最安値なのに加えて保証料がかからないんですレンタル業界って商品自体のレンタル料金が安くても保険とか保証料が必要で結局高くついたりしますよねしかし田辺スポーツさんは府中によるレンタル品の破損盗難など毎日ご利用中に問題が発生した場合は保証限度額の範囲内で保証が適用されます 今回僕がレンタルするテントは購入すると20万円前後しますがレンタルだと約4万円と5分の1の価格で借りることができますまた 10% から 20% 近いポイントの還元もあります今回のテントだと3980円分のポイントも還元されますそういったこともありトータル金額は業界内でも最安値となっていますということで今回は必ず2人でキャンプに行くのでこの2人用の基本セットをレンタにしてみたいと思いま す, ますソロキャンプ用セットもあるし2人から6人用までのセットもあるし 冬用セットだと国内メーカーのかなりいい寝袋がセットになっています今回はまだ6月ということとキャンプ場が山の上のキャンプ場なので暖かい秋冬用寝袋を選びました複数人キャンプでのテントはいろんな形があって田辺スポーツさんでは主にいかのようなテントを借りることができます1ノルディスクのアスガルド2ロゴスのスペースベースデカコン3コールマンのタフスクリーンツールームハウス4スノーピークのアメニティドームなどがあります 1つ目のノルディスクのアスガルドはワンポールテントというジャンルのテントで設営が簡単なのが特徴です床がない状態にもできますし付属品で床をつけたりインナーテントをつけたりといろんな使い方ができます床はファスナーで取り付けるので密閉されやすいので寒い季節にもおすすめですおしゃれさもありますし大人数で手軽にキャンプを楽しみたい方におすすめです1人で組み立てて15分撤収も15分かかりました 2つ目のロゴスのスペースベースデカゴンはキャンピオンテントの中で最大級の大きさで立った人なら約40人も収容できる大きなテントなんですしかしそれほどまでに大きなテントですがいわゆるワンタッチテントのような機構を持っており大きい割に組み立ても結集も早いのが特徴です正直デカゴンの組み立ての速さには驚かされました横 6m 高さ 3m もあるテントですが2人での組み立てでなんと7分で組み立てすることができました 複数にに言うととさらに早いと思い思ます組み立ての監視のアドバイスはきちんと説明書を読むこと適当にやっても絶対に組み立てられないので説明書通りに上から1つずつ組み立てていけば自動でテントの形になります車へ連結させることもできるのでカーサイドテントのように使うこともできますちなみに重さは約 30kg で今回紹介する4つのテントの中が最も重いテントです2人での組み立てに約7分から8分撤収も7分でした 3つ目のコールマンのタフネススクリーンは就寝スペースと前室と呼ばれるものがきっちり分かれていて就寝スペースでゆったり過ごしながら前室でキャンプ飯などの調理を楽しむことができます雨が降っていても調理などを楽しむことができるテントになっていますレンタルセットを使うとこんな感じでめちゃくちゃまとまりのいいスタイルになります設営も簡単ですし大きなテントだし就寝スペースも広いので初心者やファミリーキャンプの方におすすめです 1人で泣くみたいに10分、結に7分7かかりました4つ目のアメネティドームはスノーピークというメーカーのテントで癖もなくキャンパーの間でも特に人気のテントですホールが色分けされているので設営も簡単で初心者の方に特におすすめです SML と3サイズあるので人数によって選ぶことができます動画では最も小さな S サイズを使用していますただしアメネティドームはさっきの3つのテントと比べて天井が低いので 開放感のあるテントがいい方は、さっきの3つのテントの方がいいと思います。1人で組み立てに5分。撤収も5分かかりました。花部スポーツさんでは最近テントサウナのレンタルも始めてそうです。テントサウナが気になっている人も多いと思うので、ぜひ覗いてみてはいかがでしょうか。早速レンタルしたキャンプ動画が届きました。ちなみに僕たちは今回紹介したテントを含むロゴスのスペースベースのキャンプ写真車セット2人用をレンタルしました。 なぜこれを選んだのかというとズバリこのテントを触ったことがなかったからですアスガルドやアメニティドームタフスクリーンはキャンパーの中では定番中の定番のテントですがこのデカゴンだけ実際見たことがなくて実際に使ってみたかったのでこれにしましたちなみにレンタル用品は佐川急便で自宅まで運んでくれます利用料金が2万円以上で往復の送料が無料なのでこれは嬉しいですね 自宅に届けても置く場所がないという方はキャンプ場近くの佐川急便の極止めなどを指定するといいと思います事前にキャンプ場に伝えていればレンタル品を預かってくれるキャンプ場もあるので小さい車やバイクで大きなテントを運べない方にも利用できます基本セットにはテント椅子2脚テーブル寝袋2つマット2つランタングランドシートインナーテントハンマーが付属していましたセット内容がわかるようにラミネート加工されたものも入っておりかなりわかりやすいです テントの寝るだけならこれだけでいいんですけど調理もしたいので今回基本セットにプラスしてガスコンロと焚き火台もレンタルしましたガスコンロはユニフレームの2バーナー焚き火台はコールマンのファイヤーディスクですどちらとも定番中の定番で誰が使っても使いやすいキャンプ道具ですガスバーナーはこういったキャンプなどで使われる OD 缶ではなくて家庭用のカセットコンロで使う CB 缶で大丈夫です焚き火台で使うまきはホームセンターで買ってきました この焚き火台は薪で焚き火もできますし、炭でバーベキューもすることができるので、その日のメニューによって使い分けられるのがグッズ で, です。その他レンタル以外で用意したものはこちらです。お皿や箸、包丁、ボール、鍋などは家にあるものを持ってきました。ということで一通り道具を揃えたので、早速彼女と協力して、この巨大なテントを設営してみたいと思います。 うね、多分。 見ていこうと思いますあの紫のやつあんじゃん、うん、あれがクエールやつだそうなあれがクエール葉っぱだと思うク、うん、っこいしょ、はい、またレンタルの寝袋ってなんか前の人が使って ちょっとネロッとかあるのかなって思ってたけど全然フカフカやねなんかなんならいい匂いするんやけど洗ったんかな洗ってるんじゃないちゃんと、えー はいといはいはいはいし、ね、いしいはいはいはいはいはいはいはいはいいつも一人用とか二人用のちっちゃいテントばかりやからたまにはねこういう大きいントもいいね快適快適やねで今回デカコン2回目の設営なんですけれどもなんと7分で設営することができました この大きさのテント7分は結構いいと思うよ簡単にねパチパチってはめ込んで立てていくだけやから、ね、そうねしかも2人で設営して7分やから5人とか6人やったら多分もっとこう簡単にねできると思いますてかこうデカコン欲しくなっちゃったえっ当？ン、う、ト、ん、大きいからダメなのどこに置くの確かにね賃貸やからね人1人分ぐらいの大きさあるけど、ね、<笑>まあだからそういう人にとってはレンタルっていうのはすごくいいかもしれないねであとこのデカコンがね20万から25万ぐらいするよね そういった買い物をポンってするのは怖いと思うから、まあ、その買う前にねレンタルで一回使ってみるっていうのもいいかもしれないですねということでもう日も暮れてきたんで、えー、早速番号はを作りたいと思うんですけれども今日の番号はは何ですかメニューはポトフときのこのアヒージョとサラダとパンです食パン食パンは僕は一から作りますってことで作るぞー コンドを使って今なのでキャンプでのお料理とか慣れてない方なんかもこういうものがセットについていると安心だと思います久しぶりはねこういう風にキャンプでちゃんとした料理作るね。 確かにいつもお弁当<笑>結構簡単なやつだよね。と<笑>いうん、ことで彼女がポトフを作ってくれてる間に僕は食パンでメスティンを食パンでメスティンをじゃなくてメスティンで食パンを作りたいと思います。 もう粉とか混ぜてきてるんでただこれをこねこねするだけですね多分ちょっと発酵してきてると思うよちょっと見てみて、えー、これ何叩くのこれは叩いてあのグルテンたくことでグルテンっていうのができるの、ね、よちょっと今日ラップ忘れちゃったから濡れ布巾だけ敷いて乾燥しないようにしてなんかちょっとあったかいところに置いときたいんだよね こ, うこっち引きついてるから 火ついてない方の上に置いておきます。これで25分。よしゃ、暗くなってきたけど LED に電池入れよう、うん。はい。行きますよ。ファイヤー。明るい。めっちゃ明るい。いいよね。テーブルの上にこうやって置くこともできるけど、なんとこれこの先っちょの ガ, ガラスの部分だけ取って。 こうやって、これフックあるから、こうやって、つり下げることができる。めっちゃいいよね、これね。あさあ、発酵どんなか、お、見て見て見て、めっちゃでかくなってる。うわ、あかわいい。食べるのもったいないね。<笑><笑><笑>はい、というこういうところで、ね、17分経った発酵をした感じはこちらです。で、ん、わかりますかね。メスティン、ね、メスティンの葉、真ん中にね、ポンって置いてあったのが、 まあ 1/2 ぐらいかな<笑>メッセージのね、うん、占領してます変わってみていいダメい<笑><お>い<笑>バドミントンって知ってる はい。はい。ぶはい。ぶはいぶ、はいぶ。はい、じゃあ、二回目です。一回目です。あったかい。寒くなってくるね。どうやろうね、今日星空、ちょっと厳しいね。ねえ。うん 二次発酵を終えたパンです。もう、もっちもちやろ、うん。パンパンやろ。もう、見えるかなパンだけにパンだけにパンパンですね。<笑>オッケー。これで上からも下からも、炭火の弱火でじっくり焼く感じだよねチチ。手作りパンできました。まパンの形でやってるじゃん、うん、切らずにさ、巻、う、き、ん、って半分ぐらいにしか切らずにさ。うんうん、なんかもうキャンプっぽいよね。 キャンプでパトフ作ってる人あんまりいないもんねでもねそうねポパ、うん、トフかい<わ> <noise> はい<音>はい、はいよしいきますもう匂いは完璧オープンい<音>わーすごい<音>完璧 ノンアル梅干しで、乾杯。お疲れ様、うん。いただきます。いただきます。今回お箸も忘れました。<笑>スピアリーブなかったもん、ね。美味し い, いおいしい。うん。まあおいしいねキノコの味がマッチする。マッチャンまいああいいですね。 ちょっと焦げちゃったけど、はい、いただきますいただきます。うーすらつけっか<笑>ごちそうさまでした、はい、マシュマロ持ってきちゃうと焼かない パシュマロしよ う, ししようどっちがけるうまく開けるか正直、何も見えてないけどね競争競争競争コンテストパシュマロコンテストはい、じゃあ私もいいですは本当はい、もういいですうわ、ん、おいはい、今日さ、パンも焼いたやんうんシ ミ,、うん、シミも使えるし、でも今みたいにさ、まくりも使えて、うんうん ににオールマイティに使えるあ、こ台が、うん、そうやね明日朝ごはんはさっき作ったこの食パンを使ってフレンチトーストを作ろうと思うんですけどその、えっと元となるのはこちらジャジャンこのクーリッシュを、まあ、このジップロックに入れたパンに、えー、かけて一晩放置するだけでえー フレンチトトーストのがいきますゃあ、まあ、1個じゃ足りんよね大体ねもう、まあ、ほんと2個とか3個とかあればいいかなと思いますでこれねさらに砂糖とか卵とかを入れるとより美味しくなるんですけどまあ、結構砂糖、まあ、砂糖はあれやけど卵をね持っていくのは大変やと思うんでクール紙1個でもこれ単体だけでも全然美味しく作ることができます 行っていきます元気ですよはい。おやすみおやすみすみなさい<笑>また明日 顔がなっていきますお願いします、はい、ちょっと肉厚なフレンチトースよね<笑>いただきまー す, いきますいや思った以上に美味しいんだけど どう相手がする。 終わったキャンプ道具は佐川急便にて送り返しますレンタル用品の中に送り状が入っているので佐川急便に電話して自宅に引き取りに来てもらうかそのまま佐川急便の営業所に持ち込んで返送します今回特に家に持ち帰る理由もないのでキャンプ場の帰り道になった佐川急便に送り返してからキロに着きましたはいということで今回はレンタルキャンプで彼女とキャンプをしてきましたいやどうでしたか楽しかった いつもキャンプすするるややんんんら毎日ほぼするやん、うん、なんか今日違ったこととかあったなんかテン、うん、トが、まあ、いつもより全然大きかったから、ねまあ、やっぱりすごく快適だった寝るのもそうだしお料理するのもそうだし何するにも大きさって<笑>正義<笑>いつ も,、ね、もう狭いテントで、ね、やるわけどね キャンプ道具を買うんじゃなくてレンタルするのってどうなんって思う人もたくさんいると思うんですけれども実際使用してみた僕らからすると人によってはすごくいいサービスなんじゃないかなというふうに思いました例えばさ今回この使用した僕らが使用した2人用セットさ買うとしたらいくらぐらいだと思う30万ぐらいちょっとね低いねそれはもし今回これを買うとすると55万円ぐらいするの、ね、テントがね20万か25万ぐらいするのねテントだけでそのぐらいするんやけどなんてその 買うと55万円する今回のこのセットがレンタルやとなんと5万円でレンタルできました。で、例えば6人用さっき言った2人用が55万円やったやん。6人用セットとかになると全部揃えるのに100万円近くなるよねで。100万円のそのセットがレンタルやと6万円でレンタルできるんよ。6万円ってちょっと高いやん。けど、1人で割ったらさ、1万円。そう。 だからググランピンピよより安いよね、まあ、なんで1年に1回だけ家族とか友人とか集まった時だけキャンプをするっていう人たちにはすごく向いてるよねこのサービス。はい でレンタルで一番いいなと思ったのが置き場所にこもらないということ、うん、で今回使用したこのデカコンっていうやつなんですけど、えー、っと収納時の大きさが、まあ、人1人分ぐらいの大きさがあるけどね、うん、2人暮らしなのに3人暮らしになっちゃうぐらい大きいんでそういった置き場所がない人にはマジでおすすめな、えー、サービスだと思います、まあ、今回は2人での利用なんですけど、えー、田辺スポーツさんのキャンプレンタルは、まあ、ソロ用から2人用3人用4人5人6人まであってしかもその寝袋の、えー、っと種類とかが春用 春, 春秋用、夏用、冬用とかって、シーズンごとにまた変わったりするんで、まあ、人数と季節が分かっていれば、かなりこう予約しやすいサイトだなというふうに思います。 いというころで今回は田辺スポーツさんのキャンンプレンタルを使用ししてみました。種類もたくさんありますし何より業界最安の価格なのでキャンプレンタルというものに興味がある方は是非田辺スポーツさんのキャンプレンタルをチェックしてみてください詳細については概要欄の方に貼っているので気になる方は概要欄の方を覗いてみてくださいということで今回の動画はこれで終わりたいと思いますまた次回の動画でお会いしましょうバイバイバイバイ